いヤマケン TV をご覧いただき誠にありがとうございます本日は皆様にお伝えしたいことがございましてこの動画を撮らせていただいております、ええ、私ヤマケン ニートになりました今後の YouTube 活動はニート系 YouTuber として精進してまいりますこれからもヤマケン TV をよろしくお願いします ここで、ニートになった記念といたしまして踊りたいと思いますニートダンスニートニートニートニートニートニートニート レヨロピクね